次はプロセスとその観察調査。まずマルタックとプロセスのお話からします。大、え、手、ー、で一番目立つ機能であるマルタック、つまり複数のプログラムを並行して走らせるという機能を見ていくんですけれども、えー、なんで複数のプログラムが同時に走っているように見えるのができるでしょう、えー、以前やったように、コンピュータのメモリ上には命令の列、これはプログラムですね、プログラムが置かれていて、CPU は プログラムカウンターというレジスターが指しているこの番地から命令を1個取り出しては実行し、次の命令に行って実行し、順番に命令を実行していきますね。そこで、複数のプログラムを動かすためには、プログラム A の命令も、プログラム B の命令もメモリーに入れていく必要がある。でも入れておきます。そして、 今、プログラム A の命令を順番に実行していって、ある時間経ったらばそれを止めて、今度はプログラム B の命令の実行に切り替えます。でしばらくプログラム B の命令を実行したら、今度はまた元に切り替えて A の命令を実行します。こういうふうに、複数のプログラムの間で実行する場所を繰り返していくことで、A がちょっとだけ、B がちょっとだけというふうに繰り返し実行していくと、 コンピュータは非常に速いですから、えー、たくさんのものが同時に実行されているように見えるんですね、えー。これがマルプロセス、まあ、マルタックの、えー、基本的な原理です、えー。正確に言うと、実はそのたくさん動いているものの一つは OS で、CPU にはタイマーが備わっています。で、タイマーが一定時間こう経過すると、えー、自動的に OS の実行に切り替わるような仕組みがコンピューターのハードウェアに入ってるんですね。 それを使って OS に入ると、OS は、あ、それじゃあ、プログラム A さんはだいぶ動いたから次は B さんにしましょうと。判断します。判断したら、じゃあ、プログラム B の切り替えにします。その時にまたタイマーを動かしていくので、しばらく B が動くと、またタイマーによって、OS の実行に切り替わります。こういうふうにして、たくさんのものを実行していくわけです。そして、すべての実行は、どれが動かすか、すべて OS が管理しています。ですから、 防止はプログラムの実行、つまり CPU の時間もどれぐらい使うかというリソースも管理するんですね。で、一般にこの動いている状態のプログラムのことをプロセスというふうに呼びます。で、現在では CPU 複数搭載した前にコアがいっぱいあるって言いましたけども、マルチコアのシステム、あるいは CPU チップが複数あるマルチプロセッサーのシステムも多くありますけども、そういうシステムでも、まあ、 動かしたいプログラムの数、つまりプロセスの数は CPU の数よりもずっと多いのが普通です。ですから、こういう小刻みな切り替わりを使って、たくさんのプログラム、また複、プロセスをいっぱいちょっとずつ動かしていくという機能が必要なんですね。でそうするとですね、えー、CPU が例えば1個いかなくて、メモリが1枚引かなくて、直接プログラムを走らせるなら1個しか走らせませんよというようなシステムでも、 OS が動くこによって、そのようにプロセスという、まあ、プログラマーが走ることができる入れ物を複数作り出して、たくさんのプログラマーが並行して走っていくというふうになるわけです。一般に実際にはないけれども、まあ、ソフトウェア、今の場合は OS ですけれども、ソフトウェアの働きによって役に立つものを作り出すということを仮想化、バーチャライゼーションというふうによって、コンピュータシステムでは非常に多く使われます。で プロセスというのはですから、OS の働きによって作り出された仮想化された CPU とメモリです。CPU とメモリがあればプログラムが走りますから、それは仮想化されていても、えー、その中でプログラムは動かせるということになります。さて、ではここから先は ENUX、えー、でのお話になっていきます。イ n u x ではですね、PS、プロセスステータスというコマンドを使って、現在動作中のプロセスはどんなものがありますか ということを観察することができます。また、その PS コマンドのパラメータによって、表示するプロセスの範囲や詳しさを制御できます。で、いくつのシステムの系統ごとに PS のパラメータは違っているんですけども、ここではそれぞれ動いている、皆さんが使っている Linux の場合について、基本的なもののみ説明します。で、以下では端末というふうに書いてありますけども、端末っていうのはターミナル、 皆さんがこのコマンドを打ち込んでいるこの窓のことがターミナル、端末です。で、まず最初に PS というコマンドを単独で言うとですね、簡潔な表示、使っている端末から動かしたプロセスです。こうしてみるとですね、今 PS というコマンドを打ちましたけど、ソロの上で、私が今動かしているプロセスとして、TC シェルというプロセスと PS というプロセスがあります。 今、PS というコマンドを動かしたんですから PS の仕事をしなちゃいけないんですね。その PS の仕事をしているのがまさにこの PS のプロセスなんです。で、その他のフィールドを見てみましょうね。PID というのはプロセス ID でシステムの上にあるプロセスに付けられた固有番号です。何番のプロセスというと、あ、これですねということが分かるようになっています。次に TTY というのは端末番号です。 今、私はまあこのターミナルの窓から使ってますけれども、この端末番号はたまたま38番というのを使っているわけです。その先、タイムと言いますけれども、これはそのプロセスがどのくらい CPU 時間を使用したかの類型です。で CMD はコマンドです。今、時間ゼロになってますけれども、これは PS というのはちょっと仕事をしたらすぐ終わっちゃうので、ほとんど時間は使ってませんね。 TC セルというのも、今、私はこの TC セル、ログインして始めたばかりなので、時間は使ってませんということなんですね。